누가봐도수상한남녀그런데여자의진짜직업은킬러였네요아네 、응 오치즈이 ではまた。だから2人で協力し合うんですよ。 来週には今までのサポートはすべて終了します。マイロエチャーパミンジャーん。んでバっかじゃダメだよ。もン。っと、ちゃんとした職業に就かなきゃ。十年ラ。とコーカする自分なジブンなガだいたいおやさんなんて言ってんの深夜でも大丈夫。今、夜が足りてなくて。コンデウンゲーヤルバデンイロ。 아네아네아네아네아네아이아네아네 I'm <laughs> sorry. 忙しい時にかけてこないでくださりませんおいお前これさお疲れのとこ申し訳ないけどさもう一せ頼むわうん 그런데이건마희로의기분좋은상상이었습니다 <이> 마로日は入れのかな <gaat 있 게> <szham> 面接中だよさん、ま <dipping> <입> 이번에는치사토의알바첫날이고청부카만해봐서그런지다른일이라고눈꼽만큼소질이없습니다하고돕게거고하고 目の前マンゴー<笑>マンゴーわかるはいああ目の前あああ違う違 う, 違うマンゴーマンゴ ー, マンゴーって知りませんマンゴーこれマンゴー合格 겨우성공해서서요리를서빙을했는데이유없이한바탕하니스트레스가흩풀리고그리고정신을차리고보니 역시어둠의자식들에게는일반알바는쉽지않겠죠아이거귀여워귀여워귀여워귀여워 이남자는야쿠자조직의중간간 t 였습니다남자의손수건에좋은향기가배어있습니다아빠라불리는조직의보스 チカゲネと落ち着けカズギ。まだそうと決またじゃねえだろお前みたいなバカがすぐ動くかがもめごってのはでかくなるんだ。そうだそうだ。この件はヒマリお前に任せる。はい조직이뒤를쫓는것도모른채태평인두사람이네요 누구나꿈꾸는그런생활인두사람이네요그시각킬러들의턱니까지주저케운은야쿠자들 おじさんさ、ん最近殺し屋雇ってヤクザ殺したりした新宿でえっ死ぬどっちあああっいや俺っす俺っす、ね、っ俺っ す, 俺っ す, 俺っ す, 俺っすあの殺し殺し屋雇ってあのえヤクザ殺してくれてたのが俺っすやったみんなちょっとで俺だって分かったのすか<笑>え別に分かってたわけじゃないよヤクザを恨んでそのやつを片っ端からさらしてボコっただけあんたで7人目<笑>殺してほしかったのは1人だけいやえいやもうもう1人そいつ踊りにしたら一発じゃん 히러들의다음타기시에들어오는순간 <웃음> 그런데이곳에는이미누군가먼저와있는상태 <웃음> 사체에서났던향수냄새 <웃음> キスベシドアミンチサトもクロナチモギトパラスミダー。은 사라지고없는상태좀이상한여자는치사토와친해지고싶어살려둔상태였습니다 i s a t o Chinezigo, Sipos, Hildon Sanktiasmida. Okay, Nakotos, Nani. n a n d i b a i t ま、치사토를따라왔지만이곳은오타코들의성지메이드카페네요 <목소 리> <목소 리> 친화력이좋은치사토는금세적응하고 마이로는오금이꼬이는느낌에적응을못하네요도무지적응이되질않는마이로는슬며시카페를나가버립니다 めっちゃ楽しかったんだけどあそうよかったねなんかさなんか最初からああいうところで働いた方がよかったへーあー私には無理かな恥ずかしくてさ、えー、いいしのぎ見つけたんだよカズキ 새로운사업대상은바로오타코드의성지메이드카페였습니다아 <목소 리> <목소 리> も い, い商売になると思わ一度、かなかなか楽しい場所じゃねえか度、も<笑>있는ヤクう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一もうもう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もうもうもう一度、ももうもう一度、もう一度、もう一度、もう 이런상황에화난야쿠자보도니오케이나사스가가즈나나나아야가 そのままこっちを水に出ていって。 두사람의죽음을확인하는이상한여자그런데익숙한향기가사체에배어있습니다집에온치사토 케 아, 시모시 아, 가죽사는아 으, 에여을으가아으아아으아아으아아으아아으아아 あのお願いがあるんですけどあの仕事っていうかもう私からの依頼みたいなじなんだけどそのヤクザ殺しに行くの手伝っ て, って一回だけだよい<笑>ヤクザソクル이곳セ도착한두사と 첫번째상대의등장우주、ね、 <놀라> <놀라> <놀라> <놀라> 별치여기코너도워키네요아코치 마이로는엄청난실력자와한통잡기시작하고 のっとけよ。 아이로는힘이딸리는상황총이아니면절대이길수없는상태 사토는은은은은은야은은은은은은은은은은은은은은은은은은은 急に強いヤツが1人ってマジで死ぬかと思ったわ<笑><笑><笑>えなんで笑ってんの怖いんだけど<笑>だから大丈夫えじゃあありがとうございました帰ろう 위장취업한킬러들의좌충우돌해프닝을그린영화킬러는메이드사마였습니다킬러들의귀여움을한번보고갈게요뭐해뭐해하이私오코린보세지너자무자무데이마스자미데이오네그다사이세이파이오케이디사세데이마스옐로스코넥아이스마스고시진서마 こんな感 じ, これじゃあ千里 ち, ちゃんもやってみようかまずは設定から考えましょう「怒りません」からやってみます